う わ, うーわえー、これはおすすめしたい今日から自信映画道を歩み続け早知気をつくあの日一つの決断をしたそれは自分自身が表舞台に飛び出すことだったこの記録は人生を懸けた熱い熱い挑戦ださあ準備はいいか監督お前の底力見せてみろよ本番いきま す, いきますよーいカメラオッケイ音オッケ役者オッケー よースタートどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督です本日はですね新作フィギュア紹介をさせていただきたいと思います商品はエミリア現実の大秀1 7分の1スケールフィギュア はい。というわけでですね、リゼロのメインヒロイン、エミリアのですね、幼少期のフィギュアでございます。エミリアを知らない方は、こんなキャラクターです。担当なんですけども、このリゼロを見る前にレムというキャラクター、この子がヒロインかと思ってたんですけども、実はこちらがメインヒロインです。長い金髪の髪が印象的なハーフエルフ。世話好きで困ってる人を見逃さない優しい性格の女の子です。 というわけでですね早速届いたので開けていきたいと思います新作でございますちなみに中を見る前になぜ監督このフィギュアを買ったかといいますとこちらのフィギュアを持っておりましたこちらでございますもうこの時点でなんかドラマが見えてきませんか小さいレブとラムでございますこういったフィギュアですね ちなみにこちら髪の毛は鬼パーツなんですけどもパーツを外して普通の前髪バージョンにすることもできます監督がフィギュアにハマった当初ヤフオクであっこれ欲しいなと思ってでもどうせこの金型で落札できないだろうと思ったんですけども落札できたった超格安でゲットできたフィギュアです今はですねかなりこちら高騰化しております 中を開けるとこんな感じでたっちりとオープンおこちらフェニックスさんのものですコロナの影響で発売がですねかなり延期をした商品となっておりますまず裏はこちら目を向けますとこちらどうでしょうかもう世界観がもうこのまま飾りたいみたいなこちらのフィギュアが入っております後ろの背景のこれ 取っておきたい一品ですねでそして取り扱い説明書が入っておりました7分の1スケールで前髪パーツが付け替えできるようになっておりますはい、えー、このような感じで入っておりました後ろも髪がめちゃくちゃ長いですわおまずは大豆あがらおーすごいめちゃくちゃ美味しそうなお菓子お こちら台座ですでは本体がもう一品ドーンと入っております早速台座につけさせていただきますあ、内股なんですねお菓子の台座、エプレスースから雪の台座ね材質は PVC、ABS 全高は約185原型、彩色製作はデザインここ。髪風を感じる髪の毛この後ろは白の塗装がされてまして前髪を見ると いい仕事をしてますねフェネックスさんこの辺とかはですねクリアになった素材が使われておりますそしてリボンこちらどうでしょうか小さいんですけどもリボンのシェアもちゃんと精巧に作られておりますね耳飾りからのこの手はい やはりです、ね、プライズとは価格が全然違うということで足元のですねシワ加減の紫がくすんだ感じの立体感カメラで表現できているでしょうかそしてこの内股加減どこから見ても可愛い可憐なエミリアでした<音楽>はいというわけですでに持っている3体を並べますと どうでしょうかこれはなかなかすごい世界観を持っていますね。この3人がアニメ本編で揃うことはないんですけども、物語性を感じる、ドラマが感じられるこの構図、いやー、素晴らしいですね。どうでしょう。後ろ姿だけで語れるフィギュア、なかなかないと思います。 というわけでですね、今回はこちら、リゼロから始まる異世界生活、メインヒロインのエミリア、現実のモヒで7分の1フィギュア、紹介していただきました。このチャンネルでは監督が大好きなものだったり、おすすめなガジェット、そして今回のようなフィギュアも紹介しておりますので、ぜひこの機会にチャンネル登録していただきますと幸いです。これからもですね、自分の好きなものを徹底的に紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。フェックスさんですね、またね、興味を惹かれるフィギュアを出してきたんですよ。見てください、こちら。 ラムレム。これ読み方なんて言うんだろう。おもなつって読むんですかね。間違っていたらすいません。7分の1スケールフィギュア。価格が 27,280 円。高いでもね、これ普通に高いと思うんですけども、2体セットなんで、半分に割ると 13,640 円。ということは、エミリアが 11,880 円なんで、ちょっと上乗せされてるけども、いやー、欲しいけども、欲しいけどもね。興味がある方はですね、ぜひ概要欄をご覧ください。商品サイト貼っております。はい。ではまた次の動画で会いましょう。 おおおお私は、ええー、何しようか、フィギュアにハイマ、えー、えー。倒さない、倒さない、倒さない、近づいていきますね。だんだん、だんだん、だんだん、だんだん、だんだん。ええー、触るといいます。<笑><笑>